We need every day a kiss from you を私たちは毎日あなたからのキスを待ってます。ニードだから欲しい。必要 しないよ。<笑>下落ちしますか<笑>投げキッスするそれは、衛星丸の時にね。<笑>もう、何ヶ月も、やるやる作業してる。裏でね。<笑>やんないよ。<笑> はいありがとうございます<笑> Thank you and thank you for everyday your promotionThank you さて結婚しよう プ, プロポージュされた なんでそれ動揺されること言う言う…今普通にそこでとやれたじゃん い, いえそうやってさいろんな子にも手に負う<笑><笑>俺もいい え, いいえつそうやってつつられないもんね そうやって言ってくるけど取り消しは効かないからねその言ったことを後悔しないように後で見とくから誰が言ったか結構ほんとねほんとね取り消さないねオ ッ, オッケーオッケーオッケー見とくからね誰が言ってたかっていうのうん待っててねみんなだけ<笑>みんなだけこう言うえでも待ってみんな 消さない。分かった。じゃあ大丈夫だね。じゃあ安心だね。<笑>今みんなのコメントを監視してる。<笑>コメントあったけえなって思って。<笑> 夢に戻るね。Heart s on eyes.You are becoming our wife y e s I'm your wife. この場合の you are はあなたたちです。英語的に合ってるはず<笑>みんなの Wife だよ。 あなんか、ウェンディングドレスっぽいとも言われたっすね。適当言っとるな。<笑>はい。ぬラウう。ブラウ